私の方はあの何回も話していることを繰り返し繰り返し言っているような内容なのでできるだけ新しいことが言えればいいかなと思うんですが私 の, そ の, あの今回お話しする内容はあの依頼されたのがマルチメディア教科書と教科書の普及状況と活用事例ということで。 始めたいといとうう思いますで講演概要っていうのは皆様のお持ちかと思いますけれどもまずデイジー教科書のアレル普及状況マルチメディアデイジーの効果よくエビデンスベースと言われるのでそういったことをあの、えー、研究された方もいるのでお話をしたいと思いますそれからデイジー教科書の活用事例2つございます。 で3日前にもう1回その方たちの確認をさせていただいて今どうなっているかということを大きしてきましたそれから欧米での電子教科書の取り組みそして最後に国による電子教科書の普及と保障に向けてでこの言葉っていうのは2008年から電子教科書のネットワーク 教科書の配布というのを始めたわけ、提供というのを始めたわけなんですが、それから、今何年ですかね、2017年になりますから、結構長い間、あの同じことを繰り返し行ってきたように思います。で、デイ教科書の歩みということで、もう皆さん、あの何回まで企画したことでやってるんですけれども、2008年9月から始まりました。 であの障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律つまり教科書バリュアフリー法と著作権法3032の改正により、えー、日本障害者リハビリテーション協会が非営利およびボランティア団体の協力によってマ、えー、ルチメディアで演奏を呼ぶ教科書政策を開始 提供を始めました、えー。そして2009年4月から、えーえー、その法律のもとに教科書出版会社からの全体の提供が始まったわけですねそしてその後に2010年1月ですねあの著作権法の改正少し河村さんがおっしゃってたと思うんですけれども、えーえー、このことにより、えー、あの最初 CD ロ m だけの配布だったんですけれども その2010年1月の法律のもとにインターネットを通して、えー、提供できるようになったわけなんですが そ, そ, のその辺のところは、えー、何回もその文科省とかとお話をして、ね、2010年1月になればできるよって言われたんですけど実はうちはあのリハビリテーション協会というのは政令指定ではなかったんですよね。そこから すごく時間がかかって4か月ぐらいに認定を受けてそこからさっきの教科書バリアフリー法というのが少しあのうまく作られてないという話があったかと思うんですけれども、えー、実際その33条の2で作ったものが、えー、37条のネット配信というのができるかという。 ことで、えー、時間がかかりました。結果的には2010年10月よりダウンロードの提供というのがあります。で、こういう経過がございます。えー、そして普及状況というのはこういうあの何回もあの何かでお話をしているんですけれども、最初80人からでで450ということで3月末までに。 これからどのぐらい普及できるか、今日いらした方にかかっておりますので、ぜひぜひあのあの周知をお願いしたいというふうに思っております。ただあのさっき井上さんがおっしゃってましたように、2.4% の方々が、えー、あのクラスにいるわけですから、対象の方々がいるわけですから、まだまだ長いロングウエンドゴールになる。 また時間がかからないで次に行きたいというふうに思うんですがそれから普及事業・電子教科書に関するアンケートということでこれですね全部あの2015年えっ、ー、と2016年に実施はしてるんですが2015年度のアンケートということであのご理解をいただければと思うんですが。 でえー、そちらをちょっとウェブでいけると思うのでお待ちください。<笑>こちらになります、あの皆さん、後でゆっくり見ていただければいいなというふうに思うんですけれども、えー、こ, こちらですね、大体いい回答が856件ということで、その中で、えー あの分析をしておりますで申請者を見ますと、まあ、通常学級の担任特別支援学級の担任通級指導担任特別支援教育コーディネーター特別支援学校担任、えー、特別支援学校あそうですねえっ、ー、か同じようなのが出てますけどはい。 少し違うんですね、特別支援学校のコーディネーターということであの支援学級と特別支 援,、えー、支援学校の、えー、コーディネーターというのが違っているという、まあ、あのこれは皆さんご存知かと思うんですけれどもそれから教育委員会最近は教育委員会の方々があの、えー、障害者差別解消法で、えー、少しずつあの理解しようとして こういうツールを理解しようというあのー、動きがございます。それから保護者、そして本人もいるんですね。あのー、通常あの先生とか保護者なんですけれども、本人の方も申請してきて、ただしやっぱり難しいんですね。何度も何度もお電話をあのリハビリテーション協会の方にしてきて、自分でやりたいということで何とかやり やり遂げてあの教科書を手に入れた方がこちらです中学校中学生だったんですねはいそれからこれはあのただ準備した場合というので、えー、あの圧倒的にあの小学生多いんですけれども、えー、ですねで中学生で高校一年というのはあの 小学校とか中学校の教科書を使いたいという方たちもあの著作権法上認められておりますので、えー、あの人数に入ってますけど二人ですね。はい。みえ小学校3年っていうのが結構多いかと思うんですけれどもやはりやあの漢字とか。 難しい言葉が出てくるということでそこで発見される方々が多いんじゃないかなというふうに思いますそれから生徒別は圧倒的に男性なんですよどうしてかっていうと本当はそんなことないんですけれども、あのー、やっぱり女性はおとなしいということでなかなか気づいてもらえないというところがあるということですそれから、えー、生徒の在籍を見ていきますと 通常の学級プラス通級指導教室が多いということですね。困っと い, いうのはひらがなは読めるが漢字が読めない低学年の漢字しか読めないということですね。それから、えー、漢字かなまじり文も単語の切れ目に縦線などで区切りを入れれば読めるっていうんでその通常の あのえー、文章ではなかなか難しいということそれからルビや単語の切れ目を入れても読めないが読み上げてもらえば理解できる日本語は読めるが数字やアルファベットはうまく読めない日本語はうまく読めないが数字やアルファベットは読める逆の人もいるわけですねだから、ね、それから文字と文字が重なって見える。 これっデスレクシア の, あの一つの特徴かというふうに思うんですがそれから文字と図形が重なってしまう左右右がよく分からない左右がよく分からないこれ結構私の知り合いにもいて右に行きましょうと言ってたら左に行ってしまってあのそういったあのところがあるのであの一緒に出かける時には気にしないと私もボっとしてるとそっちに行ってしまうという傾向が。 かなというあますそれからスクロールとね、で動くとどこを読んでいたかわからなくなる一画面に定義する内容を少なくすれば理解できるといったそういう困ったこと、まあ、困ったこ と, とかこれしかできないというのがございますそれからまあデジ教科書とうはどうして知ったかっていうと講習会で知ったということが多いということですね なかなかあの教育委員会とか国からっていうのはないみたいですねで、えー、実は電子教科書を現在使用していますかっていう中に使用してない人も多いんですねなかなかうまくマッチングしないあるいは先生がうまく工夫できなかったのかそれともその興味があの、まあ、教科書というものを興味がなかったのかその辺はちょっと分からないんですけど一応 えーそう で, すね、で、使用していると回答した方が、まあ、あの自宅学習とか、えー、保護者と一緒に個別学習一緒にやる自宅学習あるいは個別で、えー、一, 人一人でやる自宅学習、えー、それから特別支援学級通級指導教室での、えー、個別学習というのがございます。あとは学校の授業で 使用多分あの iPad とか持ち込むことが許されて、えー、授業で使用している方かなというふうに思いますで期間的にはあの見ていただくと半年なんですね意外とその継続っていうのがなかなか難しいっていうところがあるかもしれませんで使用する頻度っていうのは 週1回が多いっていうのは多分、通級指導教室での授業日というのは週1回とか2回っていうふうに聞いています。で、えー、パソコンはどういうのであるかとか、これをやってるととっても時間がかかるので、この辺で終わりにさせていただこうかなというんですが。 どのような効果がありましたかっていうのが多いのが読みがスムーズになったっていう抑揚をつけるなど感情を込めて読めるようになったっていうのがあるんですが多分一番いいのはその自分のスピード読むスピードが適当なスピードで自分に合わせられるっていうことがあるんではないかなということと読み間違えが少なくなった。 それから理解することができるようになった。一番はやっぱりあの内容がわかるようになった。コンテンツに集中してえー、あのわ、ー、かろうとする。わかろうとする、えー、集中力ができるので、まできるようになったっていうことが大事じゃないかなという風うに思います。で<笑>えー。 この辺で終わりにしまして先ほど の, あのパワーポイントに戻りたいと思いますもうちょっと詳しくは皆さん ぜ, ぜひあの、えー、私ども の, あの、えー、日本でリハビリテーション協会が、えー、運営している DINF というあのサイトに行っていただければというふうに思いますで次ですがエビデンス効果っていうのが これは何なんだろうって思ってます、でできますし、ね、ごめんなさい。ちょっと言ってしまいました。い<笑>はい、えっ、ー、と最近ですね、またあの奥村さん、奥村先生が。 大阪医科大学付属 LD センターにいらっしゃいますけれどもその方が、えー、研究をした効果として、えー、いくつか挙げていることがすごくそのマルチメディアデジンの効果っていうことを言ってくれてるんではないかということでこのようにまとめてみたものなんですけれどもあの日本語のデスレクシアの基礎的要因っていうのは応印処理だけではなくて。 意味処理にあるということをあのあり、それに意味処理に入る配慮した支援が必要とするということです。それから、えっ、ー、と0時の有効性についても検証してくれたんですね。そうしますと、そのあの結果として、えー、このツールに支援法の有効性が確認できたという風うに。 それからもう一つですが。もちろん音声だけでもいいんですけれどもあの彼がやった研究の中では音声だけでは改善が見られず文字と音声を同時に提 示, 提示するマルチメディアデイジーのような、えー、独自支援教材ならある程度効果が得られる。 ですからなかなかそのエビデンスベースってもすごく言われるのでこういったことを使っていただければいいかなというふうに思います。で、えー、そこのウェブサイトが書いてあるんですけれどもあの水ほ財団の助成を受けて、えー、研究をされたということで多分こ の, あの私のパワーポイントを皆様にあの。 白ボードでしたっけ？あ、本当に？あ、すみません。あ、白ボードって書いてあるかな？すいません。そうですね。白ボードファンデーションだから、白ボードですね。ただこのあのパワーポイント皆様にあの後で提供しますので、あのゆっくりと見ていただければというふうに思います。それから活用事例というのが二 つ, つほどあるんですけれども、一、えー、つの方が長野市の小学校の。 自閉症情緒障害学級の児童ということで3年生なんですけれども最近の事例だそうですでそのえーえー、っと彼は文章漢字が読めない教科書が読めないで普段だ十10点とか20点しか取れてなかったそうなんですがデイジー教科書を使ったところあのすごい。 効果があったとということで、すごい興奮をしておっしゃっていただいたケースなんですがいきなり100点を取ってしまったということ で,、えー、でしたそれからもう一つ知的障害学級の4年生 の, あの女子の事例なんですけれども知的障害の児童にはあんまり効果がないのではということを言われたそうなんですけれども。あの えー、彼女の場合は言語の発表も発音も不明瞭でほとんど文字文章は読めないでも「D 字教科書」を使って半年、えー、実際4年生なんですが2年生の国語を「D 字教科書」を使って読み進めたのに「読み進めた時に、えー、なんか本文の中に あのすごくわからないことが出てきて「先生参れ」ってどういうことという学習内容に興味を持つようになったということであのやっぱり反応があのきっかけとなっ反応ですねその DG 教科書がきっかけとなって関心を持つようになったということすごいなというふうに思います。で先ほどのののの一つ目の事例のあのテストの 結果なんですけれども、なんかすごい良かったからぜひ使ってほしいということと、親のあの許可も得てますからぜひ見せてくださいって言われたんですね。本当にあの別にあの成績がいいということではなくて、なんか急にそうこういうあの結果が出たということにとても興奮をしてあのおっしゃっていただきました。三日前のことなんですけどね。はい。その活用事例の方なんですけど。 あのさっきお母様が出てきたの で,、えーとですね、2日前にお母さんと電話で話しましたじゃあ電話ってどういうふうになっていったかと言いますと今はあんまり使ってないということなんですよ というのはあの、ADHD の持ちのお子さんなんですけれどもだんだん読めるようになってきたつまりあの結構あの紙でも大丈夫なようになってきたということなんですねでも最やっぱり疲れてしまうということなので、えー、そのためにはあのいつもあの社会とか理科なんかは定時教科書をいつも置いてあるというふうに。 やっておりましたであのお兄ちゃんの方がいるんですけど中学校3年生なんですねこちらの方もあの使っておりまして中学校の対応がすごい良かったそうなんですでテストの場合はどういうふうにしたらいいのかとか例えば間隔を空けたあの読みやすさというような、えー、レイアウトをするとか。 意外とそのの子のあのニーズに合わせて作り変えてくれるというすごいなっていうふうに思ったんですけどもあのいい学校ですよねであのテストも問題文も必要であれば先生が読んでくれるとじゃあこれから高校受験ですけど高校になったらどうなるのかそれがすごく心配だっていうふうに言っておりました、はい デジ教科書の取り組みということで、えー、スウェーデンでは結構その情報にアクセスができないのは差別であるという教科書の方が言っておりましてそういう部分のそ の, あのなんていうんですかね人権みたいな部分からこういうものをデジ、えー、教科書等を使うということを大声、えー、で。 照らしたかなというふうに思います。えっ、ーえー、と去年の6月に、えー、あのスウェーデンの方でデイジーコンソーシアムの集まりがあったんですけれども。その時に、あの。文科省の、あの文部大臣が出てきて。挨拶してくれたんですね。日本では。ありえないですね。で、その中で、すごくその。あの。実験だということをおっしゃってたのと。もう一つ、その。ヨロ。 的なな考えな の, かなのかもしれないんですが、民主主義の表れだっていうんですねあんまりなんか日本では民主主義って言い方しないんですけどもあの民主主義ということをすごくおっしゃっていたかなというふうに思いますであの3つ目のダウンロードや再生方法活用法については、えー、ストックホルムの場合 ICT センターっていうのを市が作った センターがあってそこで学校の先生や図書館員があの院が例えばダウンロードをどうするのかどういうふうに使うかという場所を提供してるんですねこれはすごくいいなというふうに思いましたそれからアメリカはまあご存知のようにあの連邦法のようにあのこういったそのデイジーフォーマットでの教科書のデータっていうのが、えー、保障されておりますでフックシェアとか、 新い、そういったところで、えーえー、デイジー教科書というのをあの提供しておりますで最後にその国によるデイジー教科書の普及と保障に向けてということで、えー、こういう流れを2016年2月に、えー、デイジー教科書の要望書を、えー、文部大臣に 同時、長谷大臣だったんですけれども、提出をしました。その内容としては、アクセスブルな教科書の確保、出版社におけるデイジー EPAM 教科書の活用推進、もっといっぱい塗ってくださいということだったんですけど、それから出版社とのアクセスブルな教科書に関する興味のたる提供、そういったことを要求いたしました。そしてえーと 2016年1月6日ですね、あの予算委員会で、えーあのー、回答してるんですよね。で、その結果として、あの4月28日に教科書発行者との意見交換会を行いました、それから秋には文科省による音声教材需要 数, 需要数調査というのがございます。で皆さんあのー 配布してるんですよね見ていただくと、えー、とこれは AT 女王という河村さんが所属しているあの団体のブログなんですけれども、あの文科省による大勢音声教材収容調査結果というのを、えー、こちらであのお知らせしておりますけれども、あのー、見せた方がいいの お楽しみにっていただくという。QR コードで読んでいただければ覚えておりますの で,、はい、すので<笑>ぜひあの読んでください。それでえっ、ー、とこの需要数調査というのが事前に音声教材の需要数を把握すること、それから障害のある児童生徒の把握というんで以上のこう結果を受けて、えー、基礎的環境整備のための一つのツールとして。 国がどのぐらい今後対応してくれるかという期待を持ってこの最後 の, あの絵は、えー、国会議員の山本さんを通して長谷大臣に会ったあの時 の,、えー、あの写真になりますで先ほど言ったデイジーコンソーシ の, あの関連のイベントの中で これをあの見せまして私たちはまだあの国に放送されてないということをあの申し上げましたら、えー、ヨーロッパの人たちはまだまだなんだねっていうふうにあのコメントをしておりましたけれどもあの今後を期待したいということで私のプレゼンを終わりにさせていただきます。でも